マイリット、紅白、会見で語った、羽生譲るへの感謝。郷ひ美は、デビュー50周年の締めくくりに意気込み。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。12月28日より、12月31日放送の、第73回 NHK 紅白歌合戦、NHK 総合、リハーサルが行われている。 出場アーティストたちの会見とリハーサルの模様をお伝えする。3年連続の出場となるマイリットは昨年に続き NHK ウィンタースポーツテーマソングフライハイを歌唱する。フライハイは2018年に開催されたタイナマサオリンピックでの羽生譲ー・の演技にインスピレーションを受けて作った楽曲。今年ゲスト審査員にハブが出演することについてマイリットは 聞いた時に心臓の高鳴り方が早くなりまして、ハブ選手の演技のジャンプに音をはめるように、この曲で少しでも高く飛べますようにとエールを込めて作りました。ご本人の前で、今までにない気持ちでこの曲を歌うことになるのかなと思っていますとコメント。さらに、ハブ選手とお話しできるとしたらと質問されると、映像で演技やインタビューを拝見し、 その姿とたくさんの言葉に勇気づけられて励まされてきました。会話なんていいので、ただただ感謝を伝えられたら、私はそれで十分です、と謙遜した様子だった。リハーサルの様子はマスコミには非公開となったが、ステージ内容については、より神聖な感じになった気がします。去年のフライハイよりも飛行距離が伸び、飛行角度が高くなったと明かす。 また、マイリット×エイマー×ビクタリナ×ボンディとしての面影もパフォーマンス予定。ボンディがプロデュースした同曲はテレビ初披露となる。歌詞にある、見えない愛で満たしてるが、今年の紅白のテーマ、ラブピースにリンクしていることに触れながら、私たち4人の楽しい姿を通して、ハッピー、ピース、ラブを皆さんに届けられたらと意気込みを見せた。 郷ひろみ、白組では最多35回目の出場となる郷ひろみは、デビュー50周年の2022年を、紅白のステージで締めくくる。披露するのは、郷、郷、五十50周年、SP メドレー。昭和、平成、令和と駆け抜けてきて、その時代を象徴するような歌をお送りしますと4曲の楽曲披露になることを里は明かした。また、メドレーといえ、 一曲一曲が印象的な楽曲なんです。テレビをご覧になっていただいている皆さんには、それを存分に感じてほしいなと思いますと、ステージにかける思いを述べた。パフォーマンスには、司会者の面メ々ンメンが歌やダンスでコラボレーションするほか、3時のヒロインをはじめ、お笑い芸人、モノマネ芸人が盛り上げる予定だ。CM で共演している3時のヒロインが参加することについては、 僕も負けないくらいの存在感で望まないとと話していた。また、テレビのリモコンからデータ放送で視聴者がジャンケンで参加できる企画も行われる。今年は8ヶ月間にわたる60公演以上に及ぶツアー。さらに先日は日本武道館で50曲を披露するライブを終えたばかりの里。新たな気持ちで、 このステージで一年を締めくくれるように歌いたいと思いますとデビュー50周年を締めくくる紅白に意気込んだ渡辺昭弘。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。